演武開演。どうも。私のつれずれなる日常演舞さんですよね。はい。そのいうわけで本日はチ。チャンネル登録よろしくお願いします。イムラヤの冷凍肉まんを食べたいと思います。2000、ね。イムラヤさんの和菓子冷凍和菓子とかあと具材が入ってない肉まんのいや肉まんに以外の中華まんの巣まんとかを食べたことあるのです。いやバニイムラヤさんでま中身が入っているものです。 それーっていうのなんいい、はい、で、やその温めたのがこちらになります。どんな感じなのかなー。んー、すまんも悪くないんですけど、やっぱり具材が入っていた方が美味しそうに見えますね。では、いただきまーす。 さすが中華まんの大手、うん、二村屋さんと言いました口の中に噛んだ瞬間に肉まんのうまみが口の中にぶわっと広がってきましたしこのように大きさで口の中に入れやすいのもあってとっても美味しかったですやっぱり周辺の生地ももっちりしていますしねスマンまんもアレンジできていいんですけどやっぱり肉まんの方がいいかなということでこちらのペーストさせていただきますけど